では改めていつも通りまいりましょうか皆さんこんにちは新喜劇アクですよろしくお願いします今日はですねお客さんと一緒に楽しんでいただければというのは合いの手をお会いしてまいりました皆さん日本代表の応援ってご存知ですか「日本ニッポン!」っていう風な感じです、ね、私たちそちらをもじりまして「ヨセ・カイ!」ってやらせてもらってますお手の合いちょっと練習してみましょうせーのヨセ・カイヨセ・カイ 皆さん、来い！皆さん、来い！ありがとうございます。曲はですね、最初の方と中ほどにありますので、一緒に相手の手をしながら楽しんでもらえればと思います。あとはですね、曲の途中に、えー、様々ですね、新しいアクシの顔が見れるかと思いますので、そちらもですね、えー、<笑>つない踊りあり踊 り, 踊 り, 踊, り踊りはありますが、楽しんでもらえれば幸いです。じゃあ踊り子準備をお願いします。 あと2022、えー、新しいメンバーがですね多く増えまして、えー、本当に新規一転という形で、えー、若さと若さ全開で、えー、この会場を盛り上げたいと思いますので少しのお時間をお付き合いいただければ幸いです踊り子お気をつけ見ていただく並びに参加していただくお客様に感謝レイよろしくお願いいたしますそれではまいりましょう新芸組アクトで あっぱれ日本祭りだ。カバーじゃあ、お客様最初から参りますよ。よすよすそれではお願いします。<笑>さあ、お客様いきますよ、最初から。 Oh, you とと並びにに参加しいいいいただいたただお客様に感謝気をつけれ、あありがとうございまは い, <笑>い。